でどうも、オワコンですえー、まあ今日は皆さんが期待している通りにはやります。<笑> ですあなたは滅びるでしょうし、ね、システムを破壊しますた わ, わ私戦力外になりました<笑>繰り返しました、ねえーまあまあまあ、今回盛り上げたいのは今ブ、まあ、ームの YouTuber またブームに関わりの深い YouTuber31 名緊急事態宣言中の東京で。 ドンちゃん騒いで泥水して集体をさらしたという件についてちょっとお話しさせてくださいいやー正直言うとですねなんだろうエミリンの一見から何も学んでいないなっそのまあ自分の元々アップデートった元カリスマブラザーの JJ コンク またた飲みををやこれでで終わりですすああなたはびるでうシバリュのシステムを確認します綾さんとあと何だろう炎カズの炎 飲まれてんのに、あっちは酒で飲まれんのか。うーいやーもう僕大好きだったユーチューバーなんですけど、もう幻滅ですよ、私は。幻滅です。もうね、みんな大好きだったユーチューバーですよ。見事に裏切られました。見事に裏切られましたね。正直。 正直言わなくても嘘言っても多分見事に裏切られたでもね俺これだけ言う、まあ、100歩譲って飲みやるんだったら日本でやるなって話だよどっか許されてる国にまだ飲みが許されてる国とか法制度が整ってない国でとか 許されてるところで飲むべきだこれはまずいよ東京で飲むなってそれもさ、しばゆーとくまるあなたはボロフェでしょうシステムを破壊します、まあ、ポンは青とくんだ いいいいいいいいまああえて言うならあっちが青だからこれがまあ赤っていう感じで丸が後期なのかな名前はか。<笑><笑>まあせめてこのことに対する償いをやるとすればまあ、チャンネル消せだよ。 一からやり直せだよもう僕は信じてるこんな夜流れて流れて誰かと僕が分かるというそんな事実とそんなわけについてるもうこんなのこんな僕でも分かる愛してるの言葉も出ずどれも手縛りで送れるって悟りその時何をしてたのかその時僕の思いはまず美しかった